ははい皆さんこんこにちは岡本でですす久々のビデオです今日はこの「アグア a アレーナ」という曲をやりたいと思いますで珍しく日本語で MC を入れたいと思いますのでよろしくお願いします日本語がわからない方はすみませんえっとこれはテクノベースとしてその上にラテンとブラジリアンの要素を加味した曲ですでそもそもラテンとブラジリアンというジャンルにはアフロの要素が強く入っているので当然それらを介してこの曲にもアフロの要素が入っていると思います特にあの このパーカッションのパートを聞いてもらえれば実感していただけると思うんですがこれあの4つの手楽器が組み合わさったパートでしてえとコンガですね皆さんもおなじみのコンガでそれにティンバレスでそれからアゴゴっていうベルこのコンコン言ってるんですねコンコンって言ってるやつそれからアフォーシェというシェイカーこの4つの手楽器を組み合わせてこの ループを作っています。作っています。っていうか、あのエイブルトンにえつ、ー、いてきた。ついてきたループなんですけども、これを使ってます。では始めたいと思います。よろしくお願いします。 いかがでしょうか？どの睡眠でたのたのたの楽しみにいただけているでしょうか？日本人です。 というわけで終わりに近づいてまいりました。いかがでしたでしょうか？あぐあいあれ、あれ日本語おかしいですね。いかがでしたでしょうか？楽しみでいただけたのなら幸いです。では、では次回のビデオでまたお会いしましょう。岡本正樹でした。ありがとうございました。